俺は宇宙を手に入れることができると思うか必ずやラインハルト様のお手に私はこの先流した血の量に値するだけの何かをやれるんだろうかこの上何が起きるんでしょうかかっているものはたかが国家の存亡だもうすぐ宇宙は俺たちのものになるレジェンド・ドガラクティック・ヒーローズ・ディーノー・ノイアル・ティーザー・セカンド・オン・アナマック